いろんな選択肢がある中で、なんでダンスの専門学校に行こうと決めたんですかそうですね、やっぱりもうダンスを本格的に始めたいっていう気持ちが大きくて、うん、ダンスが好きだからっていうのと、あとはやっぱりその毎年 やってるテレビでやってる「紅白」とか見てそのバックダンサーを、はいはい、目指してたりしててバックアップダンサー<笑>そうですそうです華やかだよ、ねはい、うん、なんでちょっとダンスの専門学校に行ってしっかりダンスを学びたいなっていうなるほど、ね、ないんみんな悩んだと思うんだけどダンスをやりたいんやったらさこうダンススクールにじゃあずっと通うのかでその専門学校に行くのか っていうなんかまあスクールにずっと通うか専門学校かもう選択肢に入ると思うんですけ、はい、その専門学校もいくつかあるからその中でなんでその大阪ダンスアンダークターの専門学校、まあ、DA ってょっと略させてもらいますけどあの DA を選んだきっかけみたいなのなんかあるんですか スクールダンススタジオとはまた違って専門学校だといろんなジャンルが学べるじゃないですかジャンルは多いよね、うん、そうだよね、うん、すごく多くてで毎日のようにレッスンがあってそれがたくさん受けれるまあダンススタジオでも受けようと思ったらまあ受けれるけどね、うんうん、なんかもう想像ができたんですよねその dna に入学してる自分を何<笑>て言ったらいいですか<笑>あ フィーリングがこうがここだってなったんだ。そうなんですだ。行ったでしょ？学校見学みたいな。行きました。あ、自分はここだってなったんだ。はい。芸大も行ったんですよ。私。芸大。あ、はい、選択肢なかった。そうです。芸大もい。ええ、そうなんですよ。見学して、で芸大でもそのダンスダンス科みたいな。おうんうん。あって、でそこも受けて、一応合格した。はい。おお、すごいす。優秀だね。 そんんななことなんですけど最終的にもやっぱりダンスの専門学校に行きたいなっていう思いでし、うんうんうん、そう私もねやっぱ専門学校に行こう高三の時か思ったのは最終的に私やっぱダンススクールと専門学校どうしようって悩んだ時にやっぱお金で言ったら<笑>、はい、あの正直安いのはダンススタジオなんですよやっぱりダンススタジオに行くと、まあ、月1万5000円ぐらいで受け放題か な, 月なその1万5000円2万ぐらいで受け放題で。 1年でそうしたら18万ぐらいかな20万ぐらいとしてでそれ2年間専門学校も2年間あるんで2年間行ったら40万ぐらいでまあ進むんですよダンススタジオだったらでも専門学校だとやっぱり250万ぐらいするのかなあの2年間でするのでそれのんかこうよし悪しってこう何やろうなっていうところで、うん、もうほんとダンススタジオの先生とかいろんな人に相談しまくってもちろん学校見学とかも行って。 で何がいいかなって思ったらやっぱ大阪のダンススクールで受けれない東京の先生たちが受けられるっていうのがあったんですよねそうなんか大阪のダンススタジオではやっぱ教えてない先生もすごいいらしてだから言ったら、まあ、東京、まあ、劇団四季の先生がいらっしゃると か, なんかそう舞台系の先生がいらっしゃるとかあ、まあ、テーマパークそのディズニーとかユニバーの出身の先生がいらっしゃるとかでこう福岡の結構かっこいい ルルフルなスストトリートダンスを教えてくる先生だとかなんか大阪のダンススタジオだと受けれないよねっていう人たちがめちゃくちゃ集まってて そ,、ねはい、それは結構魅力的だったので、ねはい、私は。っ、う、て、んうんうん、ういうのとあとはあのスタジオがね今卒業したから思うけどさ<笑>スタジオがめっちゃ綺麗なんですよねそうなんですそう<笑>綺麗で広くて、まあ、もちろん秋スタジオ授業がやってない間は使用できるし。はい すごいいい環境、ダンサーにとったらすごいいい環境で2年間過ごせるっていうところと、はい、あとはねやっぱりそれだけお金がすごいかかるってことは<笑>あのそれだけね意識高い系という か, なんか集まる子たちも親御さんも、はい、あ本当にプロを目指したいんだなっていう意識の高い子たちがやっぱ集まるので結構切磋琢磨できるライバルがいっぱいいるというか。うんはい うたぶん将来の夢はそれぞれみんな違うんだろうけど、はい、ダンスもいろんな職業があるから、うん、結構いい仲間と何百人ぐらいもいるからね、はい、あの出会えるしこうライバルとして意識もできるし戦い合えるみたいなね、はいなんかまあ、吉本で言ったら NSC じゃないけど<笑>なんか同期でバチバチできるっていうところも、はい、なんかダンススタジオだとねこうういろんな年齢の方がいらっしゃるから。はい ななかなかね同い年ぐらいで同じようにプロ目指してっていう環境も私はい、すごいいいんじゃないかなと思って、はい、専門学校がそうですねあとはあとはなんかこう専門学校だとこういうメリットがありましたみたいなあるそうですねやっぱダンスだけじゃなくてお芝居とか あ, あと<笑>そうねお芝居とやっぱり歌歌とやっぱ学べるのでやっぱそういうパフォーマンスその舞台に出る側としては 本当にありがたたいい環境だっなと思います、ね。すメリットですね、そこは。確かにこう、はい、ダンスボーカルコースって言ってよかったのかなっていうコースもあるんですよね。と、はい、からテーマパークコースがあったりダンスの学校サービスにスクール・オブ・ミュージック専門学校っていうところも同じ学園なんですけどそこに、まあ、例えば俳優を目指してる子がいるとしたら。 その俳優を目指している子がそのダンスの専門学校に一コマ二コマ、はい、ダンスを取りに来るお芝居プラスダンスの学びに来るとか逆パターンもあったよね。はい、ありました。あれこの子絶対ダンサーじゃないよな違う。この子は限っ て, て<笑><笑>あ俳優コースですみたいな、アクターコースですみたいなことと混じってたよね。はいはい、そういういろんなことが学べるのも確かにダンススタジオじゃ、じゃあ学べない。ボーカルとかついてこないかお芝居はね。はい、そっかそっか。歌も学んでたので、ね。歌ったの？歌ってました。知らないなスラ<笑>イドでスラ アイドル<笑>マドンナプロジちょっとでアイドルも<笑>してなかったんですけど<笑>あの授業をとってたっていう。そうそうそう まあ、今のアイドルじゃね、かっこいいダンスするアイドルもいっぱい出てきたから、はい、うん、でもアイドルじゃないかもしれない。でたったね、<笑>オーディション受けてもずっと落ちてますね、私。可<笑>愛<笑> い, いのとかできないですもん<笑><笑>、ね。なんかいろいろでも経験はできるよね。はいうん、本当に学校自体のやっぱコネクションもあるから、はい、その専門学校にやっぱりそのこの世代の。 ね1819のダンサーの子じゃあ、日々ダンスの練習してます」っていうところにあの「たくさんダンサーが出てほしいんですけど専門学校の学生さん出してくれませんか?」っていうなんかそういうね、うん、団体でダンサーが欲しいみたいな時とかもあの学校側にオファーが行ったりと か, なんかそういうつながりもやっぱりねあったりするので、まあ、たくさんじゃないと思いますけどあのいろんなね人がこうサポートしてくれる環境ではあるので。 そういういいいとところがでさ専門学校でさごめんなさい今思い出して喋ろうと思って<笑>、はい、あの授業をねしてた時に本当にこのダンサートークの走りじゃないけどあの最初の授業の頭の10分15分学生さんとあれトークタイムみたいなのを実は設けてて学生からしたらねもしかしたら「はよレッスン始めろや」みたいな「は<笑>や、えー、先生ダンス習いに来ましたよ」みたいなが。<笑>えー<笑> 私は、ね、当時からやっぱりあの学生さんとしゃべりたすぎてあのやっぱ同じねダンスが好きなあの仲間として同じ空間に集まってるからそのダンス愛をみんなでしゃべろうぜっていうのはもう聞きたくて聞きたくてその時の10代の子が。 あのなんでこういう学校に入ってきたのかなおしゃべりしたいみたいな<笑>ところがもしかしたらこのダンサートークのちょっと原点なのかなって私は思ってて、はい、その当時から超しゃべってたよねはいで<笑>しゃべってましたね授業の前に<笑>あれ好きだったのよ、はい、そう楽しかったですよかった<笑>楽しかったです<笑>本当に楽しかったですそうなは正ったくさんいらっしゃると思うんですよ 私ができることというかね私が学生だったら先生とこういうしゃべ り, しゃべりをしたかったなっていうことをねどう思われたのかわかんないですけどそういう授業のやり方でしたね、はい、楽しかったです楽しかったてに楽しかったっ て, <笑>楽 し, かったっなてしてへんで<笑><笑><笑>えまなかなかね先生に話しかけに行こうっていうのもやっぱ緊張しちゃう子も た, たくさんいると思うので、はいはいはい、私もやっぱり佐弥子さん 話しかけにくいっていうか、話したいことあったけど、うんうん、いいのかなって。やっぱり、気使うよね、やっぱ先生ってちょっとな、ぐいぐい、なんかこっちから行こうみたいな感じやったかな。うん、うん、なんかそういうのも、いやー、たの、楽しかったな、なんか本当にいい環境でしたよね。はい、ね、本当にいい環境でした。はい、じゃあ、次に行きます。<笑>